ケテ・ディヴィッド。オッチストは。ロシア人のフルネームは3つの部分。ファミリア、名字、意味は、下の名、そしていわゆる、不詳、オッチストはからなっています。 イヴァノフ、イヴァン、イヴァネヴィチロシア語で父親のことはアティエツと言いますが古代ロシア語ではさらに「カクという呼びかけ専用の形「オッチェ」がありました例えばキリスト教の最も代表的な祈祷文である「主の祈りは」はその「オッチェ」で始まります お家なら、い rze いすいのにびせ、なすいちせいに、とえだぷりんさんすい、とえだむりんさんすい、とえだむりんさんすいません、とえだむりんさんすいません、とえだむりんさんすいません、とえだむりんさんすいません、とえだむりんさんすいません、とえだむりんさんすいません。 ストゥーはつながりを意味する語末です。不詳はミドルネームのようなものですが、ミドルネームと違うのは、これが家族の絆を表しているということです。一般的に男性の不詳はオーヴィチ・イエヴィチ、女性の不詳はオーブナ・イエヴナの語末を持っています。 Отец. Сын. Дочь. Петр. Петрович. Петровна. Николай. Николаевич. Николаевна. 下の名前にフシをつけた呼び方は、非常に丁寧であり、また、相手への深い尊敬を表します。18世紀まで、フシは、皇爵などの大貴族のみの特権であり、一般人が特別な褒美として、皇帝からフシを授与されることもありましたが、極めて珍しい例外的なことでした。例えば、 17世紀に承認ながら負傷を持つ権利を与えられた唯一の家族はモスクワに先行したポーランド軍との戦いに莫大な貢献をしたストローガノフ家でしたさあ、ミカイル・フョーダラリーチガスドリ Кто такие? Строганов Максим, сын Яковлев. Строганов Никита, сын Григорьев. Братья. Двоюродные братья, государь. И что? Вот, государь. О, хорошо. Строганов Максим Яковлевич. ストローガノフニキータ・グリゴリエヴィチ。はい、スポシーブ・スドアル。ちなみに、日本でも有名なロシア料理、ビーフ・ストローガノフは、そのストローガノフ家に勤めた料理人が作った肉料理に由来するものです。18世紀に、不傷が一般の人名にもつけられるようになり、 それ以降、ロシア社会ではごく当たり前のことになりました。ペトロフ・アレク・イワノヴィチ。アレク・イワノヴィチ・ペトロフ。